横浜ミ美荘は緑豊かな横浜市北部にあるハートフルな施設ですいらっしゃいませ。 横浜歩は料理が自慢です旬の食材や横浜の特産品を生かしたご入食をお部屋でお楽しみください大浴場にはサウナジェットバスを備えています客室は 洋室と和室をご用意していますすべての客室で皆様がくつろげる空間をご提供いたします最寄り駅は新横浜駅から横浜市営地下鉄で18分続きふれあいの丘駅徒歩3分の場所にあります横浜あゆみ層からお車で30分圏内にさまざまな観光スポットがあります 障害のあるなしにかかわらず誰もが笑顔でほっと一息つける場所横浜歩み草皆様のご来館を心よりお待ちしています。お待ちしてまーす。横浜み